集団は第3集団に続きまして、第4集団まもなく本の席前です。第4集団の第1組は株式会社北日本銀行株式会社北日本銀行。 Thank you. 気ーきー Thank <laughs> you.